会場にお越しの皆さんこんにちは洛藤学園大学ですお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしま す, ししますそれではいきますあなたを神々の世界へお連れしましょう 太古の日本へようこそ時は信頼神々の住む世に太陽の神がいぶくこれは始まりと挑戦の物語2022年楽能学園大学あっぱれ天気美しくも強いその光は我らの道を切り開く 牛タン「人間の体まで届け」「怒涛のイカ寿司が大地を震わす」<音> 地が過ぎ去り、「太陽の神が身を隠す」「辺りは静まり包まれ悲しみの渦に飲み込まれてしまう」 神々は今立ち上がる、おこやをもてらせなせ新たな兆しとなれ手を伸ばす、掴み取る光、奮い立つ熱き思い、高鳴る鼓動。 Yes, m a a